演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら業務スーパーのビストロカナっテとプリプリエビフライを食べたいと思いますこちらも美味しそうですねこれ見てくださいよ ちょっと雑談盛り上がりなってますけど、カナっては色とりどりですし、エビフライもさすがエビフライで食べたこと自体なかなかないんですよね。実はなのでこうはって食べられるのが楽しいです。では、カナっての方これなんだっけな、うん。まあいいか食べれば分かります。いただきます。どちらもサクサク音がいいなこういうのを待ってたんだよね。でもちょっと物足りない部分もあるな。これは？ イストロかなってはこの3種類ともサクサクしたパイ生地の上に乗っているよくあったトッピングですねこの<咳>中でもこのトマトモッツァレラがちょうどピザみたいな感じでうちの中でトマトの甘酸っぱさが広がってくれて美味しかったですモッツァレラはちょっと弱めかなという気もしましたがトマトメインだと考えれば美味しいと思いますサクサク生地のピザを食べてください リコッタほうれん草はちょっとほうれん草が地味かなという気がしますねもうちょっとほうれん草は主張してもよかったかなと思いますそしてこちらのパプリカのブラックオリーブはパプリカの甘みが口の中で広がってくるんですがオリーブはちょっと食感しかないというような感じがしますね、まあ、そういうものなのかもしれませんが自分はあまりオリーブは食べたことないのでオリーブオイルを使ったことはあるんですよねでそんなことはどうでもいい でもいずれもサクサクしていて生地がとっても美味しかったので本当におすすめできま す, と人気なのがです、ね。というわけです 全, 全種類こちらの点数とさせていただきますそしてこちらもサクッとプリプリエビフライと書いているのですがちょっとプリプリっていうほどエビに弾力はなかったかなという気がしますね。確かかに衣ののササクサク感は美味しかったのですが だからその ま, ますんなり入っちゃってエビのうまみは広がるんですけど食感はちょっと物足りないっていう感じが否めませんでしたなのでちょっと直れしてる感があるかなということでこちらの定数とさせていただきます業務スーパーの冷凍食品これ今後はこういうのも食べていきたいんですねそれでは「短いお花ブラックホール中ばかり」